今回は2回に分けて日本で起業するのは奴隷になりたいお人よしだけというお話をしていきたいと思います起業しようと思った時資金調達の方法は3つしかありません1つ目は銀行からお金を借りること2つ目は株式会社を作り資金を調達する方法3つ目はクラウドファンディングです1つ目の銀行借り入れは個人保証がないと借りることができないという問題があります2つ目の株式会社の設立は 投資家から資資金を調達すする方法ですが投資家は企業家が頑張って働いてもらうための保険として投資家自身に多額の資金を用意してもらったり借金をしてもらうということを求めることが多いように感じます3つ目のクラウドファンディングは日本ではまだそれほど一般的であるとは言えません以上のように企業家は資金調達のリスクをできるだけ減らそうとするため結果的に調達金額は少額となり小さな会社しか生まれないというわけです